と、とのこか多い皮い。 な大丈夫だよ大丈夫だよ大丈夫だ次大丈夫だよ大丈夫だよ 顔っ て, てちょっと声が出て、ね、ゃゃいないわ か, かるんだ。痛かった<笑> 大丈夫だね強い強い次シロップダメかわりそ う, いそう<笑>いい大丈夫大丈夫 OK 落ち着いたあ、わかるんだねわ、ね、かるんだかわ<笑>いそうな顔<笑>すぐキャーってうもう一度怖いはないけど痛いはあるからね<笑> ピ, ピピしちゃったほら<笑>、ね、<笑><笑>ピピしちゃった、うん 今度は美味しいからね毎月あるってそうね、来月ともう一期とね慣れますよね、来ね、赤ちゃんちっちゃいから抵抗力が弱いのでどのウイルスとか菌に対しても早く免疫をつけてあげたいのでちっちゃいうちにいっぱい 生まれた時に BCG とかみんなやるんじゃないありますあります日本の赤ちゃんは生まれた時すぐはないのであなるほど、まあはい、国によってあの流行る病気と か, あ確かにそういう、ね、感染症の度合いとかもちょっとか危険性が違うからなのでインドネシアは多分 A 型肝炎とかも2歳とかぐらいになったらやるんじゃないかと思うんだけど、うん、日本は子供用の A 型肝炎は薬事法まだ通ってないので、うん、あのそういうワクチンやる人は あのインドネシアとかに帰った時にやってきてもらってます、うん、日本でやるとものすごく高いからんあの日本島国であんまりいろいろ衛生状況もよくていろんな病気が入ってきてなかったからかあの B 型回年を全員やる定期になったのが<笑>割と最近なんですよです、ね、ほとんどねお母さんは知ってると思うんだけど甘露飴って日本の昔からある茶色いあの飴薄くしたみたいな甘い飴の味がする 飲むののの上手かなー飲んかなたままに下痢することがあります<笑>あの、うん、ちかうらもらってたまに下痢することがあるのでしっかりおむつ替えなとください、うん、おしましたー。 大人は飲んじゃダメですかね。大人ダメなんですこれ。ノロウイルスのねワクチン出たら大人はきっと飲みたいんですけど。うん のでしかもあの赤ちゃんの病気と鳥獣てインターサスペッションっていう病気があるので、うん、それが6ヶ月ぐらいの子から多いんですねそれが多くなる時期前に飲み終わるようになってるので期間限定ですワクチンが終わった後必ず30分様子見てもらうので、はい、30分ぐらい<笑>そうすると授乳しても大丈夫ですところが1時間後以降だったら。こんにちは <笑>大丈夫か？低くと肺炎球菌腕にした。2つは 10% から 30% ぐらいのお子さんで、ちょっと打ったと赤くなったり腫れたりすることがあります。あと、あの肺炎球菌、今日右手にしてました年に、はい、1人ぐらい熱が出る。こと Tadi lupa opening guys 丈夫だ i ぐ n い a ら、hmm.、あと、夜中にぎゃ、hmm. あっ gak suka opening kan <laughs> <laughs> <laughs> Ya hari ini habis ini ya Uh, imunisasi pertama tadi pas disuntik langsung nangis d i a sayang iya. Dia Tapi deh. kata dokternya sih gak terlalu rewel, kata, kata dokternya. Jadi dia cepet、hmm, berhenti pinter nangis、pinta. ya, pinter-pinter、hmm, pinter ya sayangnya. <laughs> Tapi gak tau ya, ntar malam katanya sih bakalan ada efek sampingnya demam, demam gitu. Kalau、yeah. demam ya, ya wajar dia bilang gitu. Tapi kalau demamnya berturut-turut dua tiga hari ya,、hmm. demamnya gak turun. Nah, ntar kita bakalan telepon ke dokternya lagi. Ya begitulah ya,、uh, dijelasin panjang lebar karena dokternya baik hati ya Efek sampingnya begini, kalau anak lain begini, ya begitu Benar-benar ramah ya dia Ramah banget dokternya Ya o a n g n y a baik Baik banget benar dijelasin s e m p a t ada orang Indonesia juga yang ini berobat disitu makanya tadi dia cerita sih kayak gitu sayangnya、hmm, terus kita juga s e m p a t diskusi ya bukan diskusi kita tanyain mau bawa merucang ke Indonesia boleh nggak kata dokternya boleh nanti sampai imunisasi yang ini ini ini ya gitu jadi kalau sampai disini udah diimunisasi jadi tenang tadi s e m p a t kita tanyain juga kapan-kapan ya gitu、hmm. tinggal beli tiket sayang y a toh iya toh Begitu, bedanya imunisasi di Indonesia kayak gimana aku gak tau juga Soalnya dulu waktu masih bayi, pas diimunisasi aku gak inget Kayaknya Kamu inget gak? Aku inget loh itu, yang ini、uh, yang, yang ada t i t i k t i a m itu ya? Sembilang <ulloh> itu Enem? Sembilang Oh, sembilan? Sembilang Oh, nambah? Dulu enam sayang? Enggak Tiga-tiga dong Tiga-tiga, tiga-tiga Jadi dua belas? どうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞ